ご声援よろしくお願いいたしますはい。よろしくお願いします戦国の世が幕を立ち荒れ果てた下付けの国から悲しみに暮れるカヌマジク未来や希望あるのかカヌマで生まれカヌマで育った誇りを胸に 先人が築いた技をつなぎ必ずや切り開くいい秋の日な 大カンバスの「戻せぬ過去も進めば」「国防の中に光が見えるのだ」「苦しみ」「悲しみ」運命「娘を阻むのはどうなるか」「不死命の力」 ンに来ておりれいでう、えー、やー、うーいやすごい。 素晴らしいありがとうございましたすごいまさかじゃあすごい、神社建てると思わなかったね。もっと神社建ったね。<笑>たいや、踊ってる人は旗振りの…